会場のみなさま、こんにちは。小田原から参りました、蓮と申します。本日のお祭り、開成でのご開催、誠におめでとうございます。日常が戻ってきた中、日常を与え続けてくれたこのお祭りに感謝を込めて、心を込めて踊りたいと思います。温かいご援どうぞよろしくお願いいたします。 西へ東へ思いをはせて今を生き抜く仲間のもとへ。 小田原城下で育った風を心を込めて届けたい「年2022未来航路」「ほをあげろよ!」 Sa, sağ, sağ, sağ! 「耳を澄ますと心を開くと触れるものあなたの心を照らす道しるべ」 おいしさあさあ、いざ波スイ、スリュ皆様どうぞお手拍子よろしくお願いいたしますありがとうございます我らレと申しますはお立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが 大江戸より二重り髪方今週は小田原の生まれにございます希望を見つけに前を向きましょういつでもどこでも何度でももしも明日を変えるなら答えはいつもここまでだ 風を起こし風を呼び、風と共に前を向けここ秦野に集いし我ら連の踊りの一子いざ歌わんから舞わんから狂わんから がるる心を伝えるは小田原人のこの世に光る一万星、命、ここにあり。 最後までかい戦本本当に本当ににありがとうございましたあいさあ